出し巻き卵でも作ろう か, かやいやーうまいやっぱり機械で割った卵は一味違いますよさすがマスオマスオマスオさんもかそうかそうかお父さんスイッチおおマスオさ ん, さんさなんだい。この間梅スに。ええー、本当かい。 目の餃子の料理屋、ね、に。え<笑>、冗談だろい。すごく美味しくて。ええ本当。ほんとオーバーなリアクション。お父さんスイッチったいやー、それは大変だったね。いささかも、そう思うだろう。大先生を呼び捨て。お父さんスイッ チ, ッチ僕の言いたいこと。 分かってくれましたよね。いささか先生。状況に応じる。お父さん、すいい。いやー、これはどうも。いやー、すいません。お酒までいただいちゃって。いやいや、ゆっくりしてってよ。<笑>いやー、それしても。いする。 お父さんスイッチ。ヒ。サザエには内緒だよ。ワカメには内緒だよ。太鼓さん。ノリスケ君には内緒だよ。秘密が多い。お父さんスイッチ。あ。泡を吹く。 お父さん、スイッチいっけーお亀、ダメ入るよーお待ちしたんだねー下生はマジで、<笑>最悪なんですけど<笑>もう禁止すんだよ、俺ん家で、マジで今のごめ ん, <笑>ごめん<笑>